6代目です。今更ですが、畳ベリバッグ。畳のヘりですね。畳のヘりでできたバッグの私流作り方をご紹介したいと思います。本当に今更です。まずですね、このように1枚の生地になるように畳ベリを縫い合わせます。この場合ですね、6本の畳ベリを繋いでおります、えー。表同士を合わせて まあもちろん普段からミシン使う人は簡単に分かると思います、まあ、このすぐ間にですねあのポケットが欲しい方はこのようにポケットの生地を作って一緒に縫い込んじゃってください裏はですねこういうふうになっております あ, のあえてこの裏のひらひらを出すパターンの畳ベリバッグをよく見かけます私はあんまり好きじゃないので私が使うものを作る場合はこういうやり方はしません で今この画像の黄色いヘリですねこれはまあ裏地です中になる方ですねで表地表地も同じように縦についても構わないんですがいろんなカラフルなヘリを混ぜたりとかですねそれでももちろんいいんですで今回の場合この斜めに生地を合わせて1枚の生地にしました表地の方はですね裏地より2 3ミリぐらい幅がちょっと大きめの方が ややりすすいです持ち手をもちろん畳べりで作って裏地表地でもいいんですけどそちらに縫い付けますで裏地の方にマグネットホックを取り付けましてあのー、ちょっと画像がないんですけど折りたたんで袋になるように縫います、まあ、袋にしましたら今度はマチを縫いますそしてですね2つの袋になったものを合わせまして で、まあもちろん取っ手が外に出るようにですね、やりまして、あとはミシンでぐるりと、ぐるりと一周ぐるりと塗ってしまえば簡単に完成です。だいたい慣れてくると、1個1時間半ぐらいでできると思います。完全にこれは私の独学、勝手に自分のやり方を思いついてやっただけですので、正しいかどうかって全然わかりません。サイズは一切測りません。そんな感じです。それでは、6代目でした。